いやー、マジですか。これはちょっともう、最近すげー<笑>。というわけで、まあ、皆さんこちらをご覧ください。えー、なんとですね、え、2022年9月の24日土曜日に、開催されますですね。アニプレックスオンラインフェスのステージにですね、え、鬼滅の刃の参加が、なんと決定いたしました、本日。いやー、これは嬉しい。なんと、鬼滅の刃の公式さんがついに、 動き出しましたということでえこちらのステージではですね刀鍛冶の里編の最新情報がもう確定で 公開されちゃいますよといったですねもうロマンがめちゃくちゃ詰まったね日にちとなってるんですけどもというかもうステージとなってるんですけどもまあ、そんなアニプレックスオンラインフェスのですね詳細が本日解禁されましたということでまあ、以前にも動画で触れてはいるんですけどもまあ、そんな詳細を、えー、今日は解禁されたということで見ていきましょうということで、まあ、まずはこちらですねまあ、新情報発信イベントということでまあ、こちらが9月の24日土曜日に開催決定となったのはまあ、以前にもね まあ、これは発表されてはいたんですけどもえ続いてですねこちらですね、まあ、人気アニメそして新作発表合計20作品超えのアニメが集結というわけで、まあ、こちら「鬼滅の刃」だけじゃなくて、まあ、他のアニメも解禁されるということなんですけどももうそのアニメの数が異常じゃないですかめちゃくちゃ多くないですか これね、かなり大きなステージとなってるので、鬼滅の刃のね、最新情報っていうのも、まあ、大きな情報が発表される可能性っていうのは高くなりましたね。いやー、20作品超えですか。もう<笑>、すごいね<笑>。 普通にアニプレックスさんが持ってる作品って相当ビッグタイトルが多いんですけどその中の20作品っていうことなんで去年よりもね破格もうめちゃめちゃ多いですねやばいっすねうん。でなんとですねこちら配信だけじゃないみたいなんですよこれえぐいよね パシフィコ横浜でリアル開催も決定ということで、配信と同時にリアルイベントも行っちゃいますよといったですね、かなり大きなイベントとなりまして、いや、こちら現地に来て、生き て, ー<笑>生きてーよ なんなんだ今年のイベントはでかすぎるな、マジで。いやー、ちょっと現地で鬼滅の刃の最新 PV とか解禁されるのマジで見たいんですけど、僕はですね、家で配信を行います。生放送行いますんで、ちょっといけないよ、ということなんですけどもね。まあ、あの、機会がある方ぜひぜひ行ってみてください。そしてなんと、さらにやばくてこちら、配信イベント参加料が完全無料というわけで、 こっちら案件じゃないですよ。僕今日案件じゃないんだけど、これはさすがにさ、やばくねうん。もう、破格。<笑>完全無料ってマジで言ってんのあ、はあ。これチー。マジで言ってんのすごいね。イベントも無料だからね。いやー。えぐいっすね。マジでえぐい。でまあ、そんなね、マ、ま、ニ、あ、プレックスオンラインフェスのね、まあ、イベントなんですけど、まあ、作品の詳細見たいですよね。こちらでございます。はい。 なんと、めちゃくちゃビッグタイトル揃ってますね。う、え、ん、ー。でも、まあ、個人的に気になってるのは、まあ、まず新作アニメで言うとね、まあ、あやかしトライアングルですよね。まあ、あのトラブルのね、あの、矢吹先生が書かれている作品のアニメ化のね、まあ、最新情報なんですけど、こちらちょっと気になっていますね。作画とかどんな感じになるかとかね。まあ、やっぱトラブルね。<笑>男のロマンだったからね。あれね。<笑>ロマンっていうかもう男大好きな作品だったからね。まあ、あの続編がどんな感じ続編じゃないか。 まあ、新作アニメどんな感じに描かれるかっていうのは楽しみだし俺だけレベルアップな剣っていうね作品こちらねかなり僕は楽しみとなっておりましてこれ結構原作が人気なのでねまあアニメ化するよということで新作アニメなんですけどもまあ作画だったりとかもね色々ちょっと気になるね放送日とかも気になるねポイントとなってますねでまあ続いてかぐや様ごくださいこれはもうかなりね楽しみですね映画化も決定してるしさらにアニメ4期もねまあ決定し してるみたいなのでね、まあそちらの最新情報っていうのがまあ、こちらで解禁されますよということで、それ結構楽しみですね。で、まあ鬼滅の刃、これちょっとみんななんか怪しくね？えなんで、なんで鬼滅の刃だけさ、このビジュアルがないわけ。これ怪しいよね。<笑><笑> <笑>なんか怪しいんだよな、最近の鬼滅の刃の公式さんの動きっていうのは。まあでも参加決定してるので、ま最新情報は確定ということで。いやでもあえてちょっと見せてきてないなっていうところがあるので、これちょっとパワーを溜め込んでるんじゃないかななんて。まあそんな期待があるんですけども、まあ続いてね、まあその奇世界人形は恋をする。これもかなり人気な作品ということで、こちらの最新情報も解禁されるということで、僕は楽しみですね。で、まあ他にビッグタイトルで言うと、 まあ、魔王学院の不適合者、こちらですね。ま、アニメ2期の決定がありましたけども、それのね、最新情報も解禁されるみたいです。そして、こちらですね。新しいアニメのマッシュルなんかも、僕は気になっておりますね。こちらジャンプで連載ね、してるね、作品なので、ま、それのアニメ化ということで、どんな感じで、ま、まだ PV とかも解禁されてないのでね、ま、それも楽しみだし、そして、こちらね、最近流行ってきてるアニメであります、リコリス・リコイル。 これの最新情報。まあ、てか、まあ、最新情報っていうか、今アニメ放送してるんでね。まあ、なんかそれのイベントとかもあるみたいなので、まあ、それ楽しみですね。皆さんもぜひぜひ、リコリスリコイル。ちょっとね、僕最近ハマってるアニメなので、見てみてほしいですね。うん、夏アニメでやっておりますんで、え、ぜひぜひ毎週やってるよということで、皆さんも見てほしいんですけども、個人的に最後気になってるのはこちらですね。まあ、ルローニケンシンということで、こちらがですね、え、最新アニメなのかなわかんないんですけど、この令和に、 ルローニケンシやっちゃいますかマジですかということでこれもアニブレックスの作品なんだねでかすぎるねということでまあ、ちょっと紹介するの忘れてたんですけどもブリーチとかベルセルクとかも、まあ、ビッグタイトルなのでまあ、かなりビッグタイトル揃いのまあ、イベントとなってるみたいですねいやーこれはちょっとでかすぎるねでさらにですね豪華アーティストライブも開催予定というわけでエメさんとか リサさんとか、レオナさんとかね、あの辺が来るんじゃないですかね。アニプレックス御用達の<笑>歌手というか<笑>。去年もエメさん出てたので、まあ、今年も出ると思うんですけども、今年はですね、まあ、鬼滅の刃の、まだライブで歌ってない残響参加なんかが歌ってくれるんじゃないでしょうか。そちらが楽しみでございます。そして、まあ、そんなアニプレックスオンラインフェスまとめなんですけど、こちらですね。まあ、2022年の9月の24日、12時開始予定と。 というわけでいやー、鬼滅のエヴァのステージはいつなのかね。まあ、その辺はちょっとタイムテーブルが後々出てくるとは思うんですが、まあ、12時から開催決定ということで、いや、これかなりね、もう昼間からやっちゃうので、かなり長い時間のイベントとなるんじゃないかなと僕は思ってます。いやー、嬉しい<笑>。久しぶりになんかこの、鬼滅のエヴァのね、最新情報のね、もう裏声出ちゃったもんね<笑>。 う嬉しいなマジで。<笑><笑> 生放送もできるるしししねみんななととこうワイワイイがら解禁情報を楽しめるといっったそんんななイベントとなってるるで僕も生配信するしねいや、楽しみとなっております。で、まあ、配信場所としましては、まあ、YouTube のね、まあ、アニプレックス公式チャンネルでね、まあ、配信ということで、まあ、楽しみとなってます。いや、イベントはですね、こちら参加したい方はなんか応募受付中となってるので、まあ、皆さん、あの参加したい方は、あの、現地で見たいよっていう方はね、まあ、応募してみてはいかがでしょうか、てなわけで、まあ 鬼滅の刃の刀鍛冶の里編のね新たな最新情報がまあこちらの9月の24日にまあ解禁されますよということでまあかなり先だよねでもねうんまだ8月なんだよね<笑>僕としては まあ、8月、昨日動画上げたけど、8月の20日あたりにも、まあ、最新情報は解禁されるかなとも思ってて、まあ、だからダブルで、まあ、この辺で、ちょっと2つぐらいね、ちょっと最新情報を分けてっていう形もありそうだし、まあ、9月の24日っていうだけでもね、あ, あ、りそうっていうのもそうだし、どこで最新情報は解禁されるかっていうのは、まあ、まだまだわからないんですよ。9月の24日までのどっかで解禁されるっていう可能性もね、まあ、まだ全然あるので、まあ、それはね、ほんと、いつ情報が解禁されるか 禁されるかっていうのはねまあ、まだまだ全然考えられそうなんですけどもまあ一つですねまあ、この9月の24日にはですねもう確定で情報が解禁されますよということなので皆さん放送中止のねなんか変な記事とかありましたけどももう確定ですからねこれね今日もあの発表されてますからうん、ありがとうございます<笑>いやもう鬼滅の山の公式さん動いていただき本当にありがとうございますということで皆さんねこの9月の24日 一つ大きなイベント楽しみにしておきましょうというわけで。いやーもう皆さんのコメントとかお待ちしておりますんで。ま、この動画良かったとい う, という方はね、ま、高評価、そしてチャンネル登録なんかもぜひぜひよろしくお願いします。いやーほんと楽しみ。というわけで、もう連日動画が止まらないのじっち TV となっております。本当にありがとうございます。はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょううっ、ばーい